まで「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「Get right 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるさサえバトン Love is free」 「君は輝いてく」「いつだろう」 心サイバトロン訓練宇宙船ガンホーは次なるアンゴルモアカプセルを追って無限の宇宙を航行していたアンゴルモアカプセルの探査範囲をかなり狭めることができましたどこだデビナ星系の惑星ソリッドです惑星ソリッドほとんどが海に覆われた温暖な惑星で水辺にわずかな知的生物がいますここからだとワープを使えばすぐだぜ エンジンは一応会長だ行きますかビッグコンボイうん付近にデストロン艦の姿は見当たりませんビッグコンボイデストロンのやつらが来る前に出かけようぜバーゲンセールとアンゴルマーカプセルは早いもん勝ちだ急がば回れとも言うけどなよし各自配置につけ高校速度アップスピード目標惑星ソリッド 発進イやつらは惑星ソリットで向かってみたいよそうかマグマトロン様サイバトロンのやつらがアンゴルモアカプセルを取りに行ったのは火を見るより明らか。 それで俺たちが先回りすればアンゴルマカプセルはこっちのものってわけねグッヒヒヒ気に入らんデッドエンド何だ奴らの跡をつけ回すなど誇り高き戦士のすることではない黙れデッドエンド俺の立てた策に間違いはないどうでもいいけど急がないとサイバトロンの先回りなんかできないわよよし惑星ソリッドをビッグコンボイの死に場所にするのだリナビーすぐに発進しろ 私のことはアナスタシアとお呼び。いいから急げ。さあじゃあ。ワープアウトしました。惑星トリットの衛星軌道上です。どうしたんだこれは。凍っちゃってる。<笑>こりゃいいパラダイスだな。おいナビ、ここは温暖な惑星って言ってなかったか。 そのはずですけどおかしいですねアンゴルモアカプセルの影響かな可能性はあるなビッグコンボイすぐに降下班を編成しますオれオれオれ行くぜいや今回は全員で降下するんだじょ冗談でしょう選手とはいかなる状況下でも任務を遂行できるものだお前たちにはいい訓練になるその通りだぜ さすがビッグコンボイいいこと言うぜち、ッブレイクのやつここぞとばかりに張り切りやがってきっと国に帰った気分がして嬉しいんじゃないか ス, ス, ス, スタンピリーピ ー, ストモ ー, ドーだ、ビーストモードコラダビーストモードロわうわうわうわうわ モード毛皮で少しは暖かいね<笑>このままじゃオイルまでこっちまぜまったく寒いのにも限度っていうものがあるだろう怒ったってどうにもならんだろうなんだよなんだよその情けない格好は気合が足んないんだよ気合がブレイクそれぐらいにしておけへえへえあおっとアンゴルマーカプセルの反応だ本当トか あ, あらら 移動してるるぞこれは何かあるなよし舞台は二手に分かれてこの山脈を迂回し挟み撃ちにするコースを取るよっさ。ゃビビビッグコンボイそれは困難だと思いますうんああみんなカチンコチンだ仕方ないなブレイクお前は先行部隊としてこの反応を終え 俺は、こいつらの回復を待って、迂回路を行く任せてくれ兄ちゃんのバカ兄ちゃんなんか、大嫌いだ兄ちゃんが悪いんだぞ兄ちゃんが僕のこと、バカにするから そり半端な寒さじゃねえな。確かに。ふん、だらしない奴らだ。貴様ら、何をしている。すぐにアンゴルモアカプセルを持ってこい。分かってる。分かっているなら、さっさと行け。貴様、自分は宇宙船でぬくぬくと待機しやがって。粋なもんだよな。うちはいい。行くぞ。<笑> ぜこちらビッグコンボイ、アンゴルマーカプタルは見つかったか<笑>いや、まだだそうか、そろそろ遭遇地点なんだかなまだ、それらしいものは見つかってない了解しただが、遊んでる暇はないんだぞ、ブレイクあっ、当たり前だぜビッグコンボイは俺のことを誤解してるんじゃねえかそうか、それならいいんだタイム、どうしてわかったのかな<笑> ああお腹かすいたなー<笑>みんな頑張れワン・フォー・オールオール・フォー・ワンワン・フォー・オールオール・フー・ワンそれにしても寒いよ寒すぎるよ眠るな眠ったら死ぬぞ こいつ、寝ながら歩いたぜ信じられるそれにしても寒いそんなに寒いかだったら我慢しねえでここへじんじゃいなレーザーバーンフェルバンカーーどこを狙ってるんだ、うん、まずい らなだれおこすた。だこれでやつらも一っのおしまいだうまくいった楽勝楽勝あとはアンゴールモアカプセルを取りにいったデットエゴと合流すればいいだけだうまくやってるかなあいつ。 やら、ったよしデストロン達はアンゴルモアカプセルを取りに行ったみたいですねそうか至急ブレイクに連絡しようブレイクブレイクこちらビッグコンバイ応答しろブレイクどうしたブレイクペンギン野郎バカンスのつもりで無線をオフにしてんじゃねえのかまたは敵に襲われて無線が壊されてしまったか 眠ってるのかも。あ、こちらブレイク、こちらブレイクブレイク。応答せよち。ダメか。 さっきの激突で通信機能がいかれちまったんだなごめんなさいまあいいさでお前名前は何てんだゴーミャいい名前じゃねえか俺はブレイク見た目はペンギンだが心の中はギンギンに燃えてるぜもう少しだなまあ、今回は楽な任務だぜ任務任務って何 命に変えても遂行しなくちゃならないものだよこの星のアンゴルマーカプセルを探すそれが俺の任務だふんところでお前はこんなところで何やってんだ僕、僕、兄ちゃんと喧嘩したんだなんだしっかりしろおっおっおっおおおおお だらしないな。いそんなことじゃまともにご飯が食べられないぞだっておっホントに情けない奴だな俺たち種族はもともと水泳が得意なんだぞほんのちょっと勇気を出せば簡単に泳げるはずなんだゴーミャンお前本当にやる気があるのか頑張れば絶対に泳げるはずだあ何 流れ星じゃないちゃんと兄ちゃんの言うことを聞けだって兄ちゃんだってじゃない、うん、いいか兄ちゃんの泳ぎをよく見てろ 今兄ちゃんはこの湖の下で凍ったままなんだへえそんなことがあったのかあれ変だなさっきからずっと同じ距離のままだぞうんんまさか つけたぞデッドドエンドアンゴルモアカプセルを探し出すだけの退屈な仕事かと思ったが獲物付きとは喜ばしいハンティングは俺の趣味だああゴーミャン鳥かじいっぱい全速力で逃げまくれでもでもしっかりしろあうブライク変身熱<笑>熱い、熱いぜ 違うデッドエンドブレイクてめえは逃げろここは俺に任せてーいいーーー愚かなハンティングのターゲットは貴様の方だこいつには指一本触れーーねーーーーーーーーー逃げて！うるせえ！お前を見捨てられーよ！ でもブレイクには任務が任務なんざクソっくらえだアンゴルモアカプセルもち っ, ったばっちゃねえ俺は俺の燃える心の言うままに動いてるだけだフつまらん心配はするな貴様ら二人とも地獄へ突き落としてやるスパイラルパン しまったアンゴルモアカプセルがうん、あの爆発はブレイクとの合流地点だ急がないとこれ以上早くは無理だぜそれに何もできない奴が約1名いるしな悪かったに、ね、んだ自覚してたのかそうだロングラックここにある氷を利用するんだ氷を ビーストモードゴーミャどうしたしっかりしろまだアンゴルマーカプセルは手に入れてないのか当てになんないな手を貸してやろうかいらん俺一人で十分だデッドエンドビーストモード 僕、もうダメだバカ野郎泳げゴーミャ兄貴が見てるぞ兄ちゃん悔しいと思ったら見事泳いで兄貴を見返してやるんだんこんなもんでしょうかうん急いでくれイエスさあ 兄ちゃん頑張れゴミャ勇気を出せば絶対泳げる僕やってみる見てよ兄ちゃん僕ちゃんと泳げるようになったよほれいいよやればできるじゃねえか兄ちゃん兄ちゃんごめんごめんなさい兄ちゃん<笑> あの光はアングルモアカプセルそうかあいつの冷え切った心にアングルモアカプセルが反応してこの星を凍らせていたんだそして今いいぞいいぞ心の中はギンギンだお前の熱い心の輝きがこの星の氷を溶かすんだななんだまずいぞ雪かと洪水が押し寄せるひろ ジェ我々を回収しろアナスタシアとお呼びお前のどこがアナスタシアなんだよじゃあ、そこで凍え死んじゃいな分かった、分かったアナスタシアさん、早く回収しろ仕方ないね、今回収するよデッドエンドめまだ証拠うもなくよしブレイク変身この野郎、勝負だ 兄ちゃん またゆっくり相手してやる。うそうはさせ。ビッグキャノン、ゴー。な、なに？ やったぜナイススイミングゴーミャ<笑><笑>ありがとうブレイク本当にお世話になりました何何<笑>でもねえさだけどもう兄弟喧嘩なんかするんじゃねえぞはいそんでもって心の中はいつもギンギラギンになうん 綺麗な星だったんだね。ああ、本当にきれいな星だ。しかし、ブレイク、お前は途中、本来の任務を忘れて、ゴーニャにばっかり気が入っていたんじゃないのかああ。もしあの時、僕たちが間に合わなかったら。ああ、ああ悪かったよ。俺は、戦士失格だ。えだが、ブレイク、お前はカプセルを手に入れるよりも、 もっと大事な任務を果たしたんお前の熱い気持ちがこの星とあの兄弟の心にあった氷を溶かしたんだそれは本来の任務よりも大切なことかもしれないイエスサ<笑>また俺らしくないことを言ってしまった発信準備完了しましたよし次のアングルマーカプセルを目指して出発だああ発進 だなお前は人一倍弱虫でいっつも俺たちの足で的になってるしなひどいよブレイクいつも一生懸命やってるのにほら戦士が泣くなだって超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第4話「頑張れスタンピー」おい頑張れってよ